できるおっエナメル線とマッチ棒を一緒に爆発の衝撃に耐えられるように長くなった先端を切り落として、はい、あでも空気の抜けのをくらないように飛<笑>んで<笑>あとは噴射口となる物所を作るためにエナメル線を引っこう抜くと<笑>ここで、はい、い こ, のこの穴を潰さないようにして。 そんな中途半端な置き方なのえなんかったのあそこ引っ掛ける。あなたく、うん、隔離されてる。<笑>よし、オッケー。うーん、やっぱり。うん。うーん。うーん。おっきゃ関係ありそうおー。